やっぱりっね腰を痛めたの腰を引っ越しでだと思うじゃん違うのただ普通に生活してたらなっただけ全然引っ越し関係なく腰痛めてさアホだよね本当や嫌になっちゃう治りかけなんだけど痛いお腹減った 料理する前に。乾杯。ああ美味しい。最高だ。は作ろう。トマトとアスパラとベーコンチーズでカルトつまみを作る。 ああよしやっていこう、はい、おお熟々だね引っ越しの準備やんなきゃやんなきゃって思ってたんだけどまあ今のあんまやってないよねまだあと1週間ぐらいあるからアスパラおおあちあちあちあちわあつつ 今こんな感じ。マヨネーズかけてコショウをふってオリーブオイルを少し。 お い, しょいってらっしゃい。足が痛いと。痛いね。でもさ、立ってる方が意外に楽。まあ、今座ってるけどね。あ、美味しい。もうちょっと。 空っぽになっちゃった誰飲もうかない腰痛い時ってさまた腰の話っていうね<笑>腰痛い時ってさ意外にソファーってつらいからあんまさ23年に1回ぐらいしか腰が痛くなることがなくて久しぶりに理由わからず痛めるっていうねよいしょよいしょ 乾杯いあとちょっとだもう減ったおおいい感じじゃない食べようおーいい感じ。 チーカチーズ伸びなかった彼ら入れないとっチーズ伸びないねあ うん、うんはあ、幸せはあなんかヘルシーだね久しぶりに昼飲みしたな そうだ嘘ついたそんなことは。 今日作ったつもりだったのに、あっという間にペロリだ、うん、本当に入れちゃったあ、うん、あたり買ってこなきゃラポこれも空っぽみんな空っぽになっていく困 る, <笑>困る<笑>乾杯 最近さあ甘いお菓子とかチョコと一緒にハイボール 乾杯うん、うん、チョコとケーキの間って感じ。 すごい見たもん。買ってずっと食べてなかったこと。キャビアがわかんないからな。あの食べた。 甘いのと失敗のが最高だ。<音楽><音楽><音楽><音楽>